小なり100万回言えばよかった大なり直樹佐藤健のバックハグが切なすぎる、と話題に。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女優の井上真央さん主演の連続ドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、金曜午後10時、第4話が2月3日に放送された。 鳥の直樹、佐藤健さんが、相葉優衣、井上さんをバックハグするも、優位に触れることができない様子が描かれ、SNS では、バックハグせつなかった、といった反響があった。ドラマは、突然命を落とし、幽霊となって、現世をさまよう洋食店のシェフ長や直義と、恋人の直樹の死を受け入れられない美容師の相葉優衣、直樹と唯一意思疎通できる刑事ウォズミ上。 松山健一さんの三人が非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする姿を描く。第四話の終盤では、直樹の遺体が発見される展開に、直樹と無言の対面をした後、控え室に行った優衣は痛かったでしょうね。許せない。誰が直樹をこんな風にしたの絶対に許さない。と思いを話す。こんなのおかしい。 直樹はこんなひどい、痛い、苦しい思いして死ななきゃいけないような人じゃない、と続けた優衣が、絶対に許さない。絶、絶対に許さない。と机をドンと拳で叩く様子が描かれた。そんな優衣に、直樹が、大丈夫。俺、いるから、と、声をかけたことを上澄が伝えるも、優衣は、何言ってるの死んじゃったんだよ、と話すのだった。 そして、もう一度、直樹に触りたいってずっと思ってた。なのに、なんでと悲しむ優位に、後ろから抱きしめようとする直樹だったが、優位に触れることはできなかった。SNS 上では、バックハグのシーンなのに切なすぎる。そばにいるから余計に切なくて悲しい。せめて一度だけでも触れられたら良いのに。ショックすぎて涙が止まらんなどの感想が書き込まれた。